この時をどれだけ待ったことか。 という人形作りのおじいさんがいましたジペットおじいさんには子供がいませんでしたそこで子供の代わりにピノキオという操り人形を作ったのですその夜女神様が現れてピノキオを操り板がなくても動けるようにしてくれました女神様は言いましたピノキオあなたがいい子でいたらいつか本当の子供にしてあげましょう 物言うコオロギのジェミニあなたをピノキオの両親にしますジェミニーの言うことをよく聞いていい子になるのですよピノキオそしてピノキオは 父さん、今日も帰らないつもりかしら<笑>いいぞ<笑><笑>さあ目覚めるのだ。 失敗だなんということだここまで来て貴様時間がないというのに。 ならんぞ あ, あ, あっあっあああ声僕の声これが僕<笑>僕は誰だここはどこなんだ わからないえー、っとあなたが光明寺博士の娘の光子です火元は1階の実験室だと思われますおそらく何らかの原因で機械から火が出て薬品に燃え移ったんでしょうそうですか遺体は見つかってませんがこの状況じゃ仕方ありませんよ こう言っちゃなんだがお父さんは得体の知れない実験をしていたそうじゃないですか周りに人科がなかったのが不幸中の幸いってとこですなまったくロボット工学の権威だか何だか知らないが厄介なことをしてくれてあってせる父さんは悪いことなんかしてない父さんはえらい研究をしてたんだ人の役に立ついいことなんだから ししかしね坊や父さんは父さんは<笑>マサル分かってる分かってるから。 調査が終わるまでもう少し待ってみましょう父さんが死ぬわけないもん ーターなんかしよって格好つけてんじゃねえぞあ<笑><わー><笑><クリ> 父さんは一体何を研究していたの父さんの専門はロボット工学でもどんなロボットを作っていたのあそこで一体何があったのダメね何も出てこないやっぱりデータは研究所の方にしか置いてないのかしら 今更父さんのことを知ってどうなるっていうのもう遅い。 ロボット じゃあもう一回飛ばしたら帰ろうそれ<笑>あっしまったああどうすんの兄ちゃんうんどうしようお兄さん見てないで手伝ってくれてもいいだろう。僕？ お兄さん、背が高いから届くかも<笑>取って取って何この構造材はどうやったらこの重量でこの強度が出せるの皮膚も関節も信じられない姿勢制御サブコンピューターすごいこのプログラム そんなものが本当に作れるっていうのでもあれを取ればいいんだね<笑>あ。 僕のせいで、ごめんどうしてなんでこんな出力が必要なのまるで何かと戦うために作られたみたいこんな力危険すぎる さんは一体何を考えてこんなこれは。 ジェミニー、何父さん、これは。 すぎるその上良心回路ジェミニという名の心を持たせて父さんこれじゃあまるで人間じゃないのジロこれが私にこれをどうしろっていうの父さん 知っている 力を出し切れていないんだジロウスイッチを両肩にあるスイッチを押して<笑>ジロウスイッチをスイッチ 父の作った人形、それは機械に過ぎなかった優しい微笑みだった悲しい目をしていた寂しい言葉をつぶやいたしかしそれは硬い金属でできた機械だったそして少女は許すことができなかった次回「人造人間機械だ」「ジ・アニメーション」「狂った機械」